さて、えー、上では、その、ABBABBBAB に BBAB とか、ぴったりの文字列だけをパターンとして渡しましたけども、イニの、えー、パターンではですね、例えば、えレ、ー、ギュラーエクプレッション、うん。こういうのがあってもなくてもいいとか、えぇ、ー、0回以上あるとか、1回以上あるとか、様々な特別なことが書けますね。それは一般のパターンもあって。で、ここではです、ね、うん、ABB B プラス。プラスっていうのは1個以上 A, B の後に B が1個以上、それから A があった A が1個以上あるっていうのを調べましょう。そうすると、この列の中には、A, B, B, A, A, A っていうのは、あるいは A, B, B, B, A, A でもいいですね、こういうふうに当てはまる場所を全部出力しますよというのをやってみます。 では、まあ、コードを読みますけども、えー、メインの部分は、まあ、似てるんですけども、マ, マッチストラを使って、どこまで当てはまったかという、もう一つの情報を返したんですけども、マッチストラはどこに当てはまったという、これを返しちゃったので、もう、リターンバリューは使いません。そこで、えー、文字列のポインターを持つ半数、テイルというのを用意しておいて、このテイルのアドレスを渡して、ここに頭を入れてもらいます。 バティストラで成功した場合は、どこからどこまでがこの文字列に当てはまったかというのが返ってくるので、えプットルプスした後で、えぇ、ー、とんがり格好を定義とットラの差分だけ、えー、出力すると、ちょうどその当てはまった場所に、えー、当てはまった回数だけ、えぇ、とんがり格が出力されまする。 マッチストラはどうなっているかというと、文字列とパターンと長さと、それから定義は文字列のポイントのポイント。で、長さがどれなら見たも同じですね。だから、リムというのは文字列の最後の場所のポイント。で、リムよりもストラが小さいだストラを増やしていって、P マッチがさっきの N マッチの、まあ、改善版でパターン探索をします。 この結果がヌルだったらば、えー、あ、ヌルでなかったらば、見つかったってことなので、見つかった場合には、この t の値を定義に入れて、このフトラを返す。これをどうやるかというと、えリムはフットラ点から始めて、えフトラがリムの小さい間、増やしていくので、様々な場所から始まった p マッチをテストすることができます。 さて、ピーマッチは一番複雑なんですけども、これは再起をゃう。文字列とパターンとリニットを渡されて、えー、ストラがリニットを超えたらもうこれ以上先に当てはまるだけの場所がないので、なるを返だから、パターンがちょうど最後になったらここまでで当てはまり終わったので、その文字列ストラを返します、えー。どんな動くか見たければ、このコメントを外して動かしてみてください。さて、 パターンの0番と人の0番、まあ、ちょうどパターンと人の1が一致していて、なおかつ次のパターンがプラスだったら、この、えー、パターンのこの文字が1個以上繰り返しになるので、えー、i を1にして、だからパターンの0と人の i が、えー、当てはまる間 i を増やします。ですから、えー、この1個以上という、 できるだけ最大の i をまず求めて、それから i が0よりも大きい間減らしながら、p マッチで自分自身を最近読み出して、トらよりも i 個先、パターンよりは2個先に、えーまあ、終わりの場所は変わらないですから、リミットで渡してマッチするかどうかはまあ、で、ヌルでないものがあったら、リターンっていします。で i がゼロよりも大きいという状態をぐるぐる受けて減らしてって、最後までなかったら、これは、えー、この、このパターンはあったんだけど、この後ろの部分が成り立たないんですね。その場合にはダムでモだとのかじ。今の場合は何とかプラスがあった場合ですけども、何とかプラスじゃなくて、ただ1個の場合には、ちょうどこの文字があってたら、あってなければ無理。そうじゃなければ、1個先から後ろの P マッチを最適に置く。 まあ、こういうふうにして動かすことがある。まあ、説明も書いてありますけども、だいぶややこしいよね。だこういう文字列を使ってパターンマッチを っ, てやってるというのは C 言語の、まあ、典型的な例題でちょっと難しいんですけども、えー、っている方には興味深い内容だと思うので、今回はこれを取り上げています。では、演習ですけども、 えー、このコードを打ち込んで、パターンの処理が正しく動かってということを確認しなさい。OK だったら、1回以上の繰り返しに加えて、0回以上の繰り返しもできるように。あるいは、直前の文字があってもなくても良いように実現。あるいは、先頭に固定とか、末尾に固定を実現。文字クラス。エスケープ。その他、パターンマッチにおいてあると面白いと思う好きな機能を、まあ実装してみてください。これは自由課題ですね。